うん、こんんにちは皆さん元気ですか今日はねあのデジタルカメラにあの小さな電池を入れて使う と,、えー、と静止画の時はいいんですけどね動画撮る時はあのすぐ電池がなくなっちゃってねもう何回も電池を変えないといけないということが起こるのでねそれを解決するために考えたんですけどね えー、と 電, 電池の代わりにね、こういう外からのねアダプターの電気をね引っ張ってきてね、アダプターの電気こんな風うに、ね、し, してあるんですけどね、アダプター、普通のアダプターですね、えこういうアダプターですけどね、こういうアダプターね、シェされてますね、こんな風につないでからね、えーと、それをコードで電源を引っ張ってきて、 えっと、こ電池の形にこういうあれを作ってですねえそしてえとデジカメにこんなふうにえと入れていただいてねそうすると電池がねいらなくて大変経済的に使えるというか経済的っていうこともあるけどあのすぐ電池になくなったりしないからね長時間録画とかができるわけですねしたら便利ですね。 電池だとすぐなくなっちゃってね、もう。うん、だから、大変ですからね、録画の途中で電池切れたりしてね、えっ、ー、とね、またやり直しとかになったりしてね、とても大変ですからね。それで考えたんですけどね、こんなふうにね。電池の穴のとこ入れてるわけです、こんなふうにしてね。これ単4ですね。単4の代わりにあの入れるように作ってある、この場合はね。こんなふうにして。ちょっとあの、きつめに作ってあるんですけどね。 簡単抜けないようにね、簡単にして、あの別に抑 え, 抑え込まなくてもね、ちゃんと中で接触するようにね、してあるんですけどね、こんな風にね、プラスとマイナスを作ってね、えっ、ー、とちゃんと必要な 電, 電圧をあのアダプターでね、アダプターでね、この足で供給してね、これ、シアンのアダプターですよね、これ、ね, ね出力のとこ。これ、出力はどんなうにするかしたら、たがうん。 出力もいろいろあるんですけど、これはただこう抜いたらなんか、プラグ抜いたら2つの穴があってね、この、プラスとマイナスがこんな風にできるようになってましたから、これ線を落ち着けてね、えー、輪ゴムでこう固定してね、あのなんかね、こんなんしてますけどね、こんなにて、これで十分使えてます、こんなにしてね。はい、そしたら、うんすね、あとは、 ここの作り方がちょっと問題ですよね。これ紹介しますからね。これはね、えー、っと、うん、ここ横丁に置いといて、これはただ普通の乾電池をですね、こんな風にね、単4の乾電池ですけどね、最近はなんか金属ケースできれいにできてますからね、ここをね、切ってもらってね、両端切るでしょか、こうやってね、切って、こ こ, こ, こと ことここね金の子かナイフかいろいろまあお持ちのものを切ってもらってねそして中こう、えー、と筒状にするわけですよね筒だけ取ってねえっ、ー、とこれちょっとこれこんなふうに中空洞のあったでしょこんなふうにね筒だけにしてね こ, うこれをね切ってねこなんか空っぽにしてね抜いちゃってなんか炭みたいなのが入ってますからね なんか、ね、あの抜いてこんな筒だけ残りますからねこの筒はもう乾電池の筒ですからねぴったり合いますからねこんなんがいいですねこんなにしてねちょっとセランテープでいろいろ固定してあったもんでねついてますけどねそしてこんな風うにしてねえー、っとこの中身ですね中身なんかて言ったらあのこのえー、っと電光図とか使うこの VA ケーブルとかいうのがあるんですけどねそれの あこっちです。こっちが分かりやすい。こんなのね、入ってますね。中、線が入ってるんですよ新線がね。これを引っこ抜いてね、もらったら、こんなね、こんなのが残ります。これをなんか、ね、絶縁物として使うわけですよね。これ、穴が開いてますけどね。えー、っと、これに、えーのこの、この抜いた中の線をね、こんな風うにね、あのここ、向いてこう、露出させて、こんな風うにして、牛地曲げてもらって、 ね、こんなに曲げてつぶしてこん な, して、ね、こんなにしてねこんなにしてここをでここも適当あの必要なサイズに切ってねえー、っとこの切ってもらって向いてね こんなん切ってから、えっ、ー、と、こう線を、配線を半端付けしてね。まあ、これ半端付けするわけですね、ここね。半端付けしてね。そして、あの、絶縁チューブ。絶縁チューブ、こんなあるでしょ、あね。ライターで加熱したら縮まって。 収縮してぴったりとつくいうチューブをね、ここ、これにかぶせてね、ハンダ付け取ってこうかぶせてもらってね、したらきれいになりますからね。そして、これを、できたものをね、えっ、ー、とこれ、これ、あ、これ、そして、その中、できたのをこの VA ケーブルの皮で、皮にこう入れますね、皮の中に。皮の中にこう入れてね。 入れちゃってね。そしたら、えー、こんなのができますよね。こんなのがね。ちょっと僕はちょっと色描いちゃってね。こんなふうにね。ね。絶然図がついてね。こんなふうにできてね。てこれでこれができたらこれをさっきの乾天地の筒の中にこう入れちゃって。ちょっとあのガプガプになったらちょっと。 セラハンテープとかテープこう巻いてもらってね、下きつめになったらいいですからね、そんなにしてもらって。こんなにできたら、これでもねここの先っちょのあれは完成ですね。うん、そしたら、これをこんなうに、やっぱ、電池ケース、えー、この普通でこの入れてするわけですね、こんなしてね。これちょっとあのガボガボだったらセラハンテープでちょっとねえ、巻いてもらったらちょうどきつめがちょうどよくなりますからね、したらもう、 あまりあ押さなくても大丈夫になりますけどね一応なんか使う時はこうテープを巻いたりしてねちょっとねあの抜けないようにしてねしたがいいと思いますけどねこんなんにしてねしてちょっとね、うんまあ、簡単ですからすぐ分かったと思いますけどねえっ、ー、とちょっとやっぱり何、うん、かあった時のためにねあんまり接着剤で固めの方がねセロンテープとかあったらまたね あの背直しができますからね、こんなしてね。突っ込んでもらってね、ちょうどいいですからね、こんなしてね。やってそして、使うときは、えー、っと、えー、っと、えー、っと、あ、これこれ。さっきのアダプターをね、あのまちょっと1 0 0トつなぎましたけどね、こんなしてね、電気入れると。 えっと、あれ、うん、こうやってまだ、あ、ここがスイッチこのようにね。ねこのいでつきますからねこないね。でこれ長時間 ず, ずっとねもうね何時間でもこのまま使えますからねとても経済的っていうか便利がいいですねもうね途中で切れたらもう台なしですからね。 こんな感じでね。そして、これで、ね、これで、完成ですね。えっ、ー、と、ね、こんな感じでね、あの、使ってください。はい、えっ、ー、と、うん、ありがとうございました。今日はね、あの、乾電池のこんなね、外部電源を使って使うやり方です。これ、これはもうなんか、普通は、のこにね、で AC 電源の、 弱、えー、と, とかあるんですけど、ついてない場合ですね、こんな、作ると便利がいいですね。はい、ありがとうございました。